皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月3日、昨日の続きの動画になります。ポーカーの100位ボーダーは21万枚ということで、レインボートーテムのテンション付きか、レインボーゴーレムのダウン時に、ロイヤルストレートスライムを出す必要がありました。第5回が来るのを待ちたいと思います。そんなわけで、お祭りコインを交換しにやってきました。 とと交交換換すするる場合は843個になるようですが、当初の予定通りドラゴンカードと交換しようと思います。しかし、ここで大きな勘違いに気づいてしまいました。これはドラゴンカードであって、ドラゴンメダルではないのです。つまりどういうことかと言いますと、道具カバンと倉庫の容量を思いっきり圧迫するということです。でも、ドラゴンカードはいくらあっても困りませんので、覚悟を決めることにしました。道具カバンと倉庫とタンスにガンガン突っ込んでいきます。